平成最後の恋愛必勝法はい。リスナーの皆さんが思う恋愛必勝法を募集しております。うん、ちなみに実際にあった恋愛必勝法でも、うん、妄想の恋愛必勝法でも構いません。うんえー、台本通りクソみたいな必勝法は敵にします、うん。お気をつけください<笑>ということで<笑>、はい、おはがきが届いておりますので、ゆめりちゃ ん,、うん、お願いしますせてください。ペンネーム、 小原が好みさんからいただきました。ありがとうございます。おーおーうん、ありがとう。僕の考えた恋愛必勝法は、うん、まず好きな子を、うんうん、一緒に洋服を買いに行こう、うん、と誘います、うん。いきなり食事に誘うよりは、女の子の警戒心も弱いと思います。うん、誘うときに、うん、ジェットコースターに乗るかもしれないから、身長制限に引っかかるといけないから、ヒ<笑>ールの靴を履いてきて、と言います。<笑>うんうんうん、当日お店で、 この洋服、似合うと思うよ、うんうん、試着してみなよと促します、うん。その子が靴を脱いで、試着室に入ったら、その子の靴のヒールをへし折ります。へし折ります。へし折ります。<笑>ますうん、そうすればその子は歩いて帰れません。<笑>しゃあねえな家まで送るよーとその子をおぶって、家まで送り届けることができます家までずっと密着するわけですから、その子も自分のことを意識するようになること、間違いなしですあ、よく とうこういうのが届くようになったんだねえっ、ー、とあのね上がっちゃった<笑>誰ペンネーム小原が好みさんのね<笑> この人の住所はどこなのかな<笑>、うん、えっ、ー、と、この方の住所も私は知りたくもありません。<笑>はい。<笑>そうですね。恋、う、愛、んえー、一生。洋服を買いに行こうというところまではいいと思う。うん。あの、食事に誘うよりはね。そうだね。確かに警戒心はね、弱まると思うよ。うん。で、誘う時にジェットコースターに乗るかもしれないから。 っっていうのはちょっとわからな全然遊びに行こうっていうのは女子は嬉しいと思うから、うんうんうん、全然いいと思うんだけれども う, んうん、うーんとねえー、っとねちょっと。 ねょっとね、ゾッとするね。で、ペンネームで小原が好みの時点で私はちょっと嫌な予感がしたんですよ。うん。で、うーん、そうだな。うん、ヒールを履いてきてって言われたとしても、うんうん、私普段友達と遊びに行ったり、まあ家族で会うこともあるんだけれども、うん、そういう時は基本的にヒールだと相手に迷惑をかけるかなと思うし、楽ちんだからスニーカーを履くんですね。うん、だからね、この人とデートすることはないし、うん、万が一家に入ってきてってもう、あのずっ と, とばしてやるよ部屋に入ってきた <笑>マジであの私の、あれだね、温かいファンの人へ喧嘩を売っているね。許さない、うん、ということで、この人の名前。うん、自分の名前っていうことで、言いづらいんですけれども、<笑>うん、小原が好みさんは、えっ、ー、と、うん、予備軍ですね。予備軍小原が好みさんは出禁です。出<笑>禁になっちゃった。<笑> 手前<笑>まあ慈悲はねえよな、うんうん、かぐや様が言うからね、うん、うわーすごいこれ読みにくい<笑><笑><笑>よしじゃあ続いていきます、はい